いろいろな挑戦をしたというアルバムメイドイン6月29日発売ジョニーズユニバースをリリースすべてはファンのためにという強い信念を抱きその思いを様々な形で実現している5人 YouTube で公開しているダンス動画では高難度のパフォーマンスも話題に7月からはアリーナツアーも控える彼らに5つの質問をぶつけてみました 究極のライブ2託クエスチャンズ。マルヒラの仕様。問1、ライブ前日は、よく眠れる。あまり眠れない。よく眠れる。問2、ライブを終えた日の夜は、すぐ眠れる。目が覚えてしまうすぐ眠れる。問3、ライブが始まる前の食事は、しっかり食べる。控えめしっかり食べる。問4、ライブの爽快は、慣れているので平常心。身は、ドキドキ慣れているので平常心。 問い5、ライブ演出で高所に登るのは、実は怖い、怖くない怖くない。丸流セレン、問1、ライブ前日は、よく眠れる、あまり眠れないよく眠れる。問い2、ライブを終えた日の夜は、すぐ眠れる、目が覚えてしまうすぐ眠れる。問い3、ライブが始まる前の食事は、しっかり食べる、控えめしっかり食べる。問4、 ライブの総会は、慣れているので平常心。身は、ドキドキ慣れているので平常心。問い五、ライブ演出で、高所に登るのは、実は怖い。怖くない怖くない。丸高橋海人。問い一、ライブ前日は、よく眠れる。あまり眠れないよく眠れる。問い二、ライブを終えた日の夜は、すぐ眠れる。目が覚えてしまうすぐ眠れる。問い三、ライブが始まる前の食事は、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 ライブが始まる前の食事は、しっかり食べる。控えめしっかり食べる。問い4。ライブの爽快は、慣れているので平常心。2は、ドキドキ慣れているので平常心。問い5。ライブ演出で、高所に登るのは、実は怖い。怖くない怖くない。マル人牛児優太。問い1。ライブ前日は、よく眠れる。あまり眠れないよく眠れる。